いやー、ちょっと今日の動画、マジで激アツだなと思っております。マジで最後まで見てほしいということなんですけども、今日はですね、鬼滅の刃の今後の流れまとめということで、ま、11月の15日、そして11月の5日、6日、そして12月の17日、18日とですね、ま、あ激アツな日にちがあるんですけども、ま、そのイベントがあるんですけどもね、イベント情報からですね、どこが解禁日で濃厚な日なのかっていうのを、今日まとめて聞 きましたということでまあ、主にねこの3つ先ほど紹介した3つの日にちっていうのがまあ濃厚なんですけども、えー、何があってどうして濃厚なのかっていうのねまあ、今日語っていきたいなと思っておりますということでねマジで本当に今日タイトルにした12月の17日18日なんですけど激アツなんで本当に最後までご覧くださいということでぜひ早速やっていきましょう はいということで10月編ですねえ10月はですねこちらのイベントがございますえ街遊びということでまあ、2019年秋を最後に中止が続いている街遊びなんですがえこの秋ですね3年ぶりに開催いたしますということでまあ、鬼滅の刃など様々な作品が参加予定ですということでね、まあ、街遊びというイベントがあるんですけどもそこに鬼滅の刃が参戦するみたいでございますそしてですねなんと今回のイベント鬼滅の刃がかなりピックアップされているよう でございますええー、そうなんですよ。このね、もう記事というか、このツイートを見ていただいたらわかると思うんですけども、鬼滅の刃など、はい <笑>他の作品は何なんですかということでねもう鬼滅の刃だけねタイトルをもうすでに上げちゃってますよということなのでまあ、かなりピックアップされたえイベントなんですけどもこちらのイベント皆さんねえー、ちょっとまあそんなにでかいイベントじゃないんじゃないのって思ってる方いらっしゃると思うんですけどもこちらのイベント過去にですね情報解禁があるというですねかなり も, うものすごいね激アツなイベントとなっておりますでまあその詳細についてはちょっと見ていきたいなと思うんですけどもまずは日にち見ていきましょう10月の 8日からスタートみたいですね。そして11月の6日までの開催と、まあかなり大きなイベントなんですけども、幅広くやっていくよというね、まあイベントでございます。で、こちらのイベントね、徳島をね、中心としたアニメイベントということで、徳島県でまあ主にまあこう町でね、こうアニメをね、こう本当に絡めたイベントっていう感じでやっていくことなんですけども、このクライマックスラン、10月の15日から10月の16日、まあこの2つの日で、まあ情報解禁。 がなされる可能性が非常に高いということでございますねでまあ一応ねちょっと過去のまあ、情報がありまして、えー、どういった情報がね過去解禁されているのかまあどういうイベントなのかちょっとね見ていきたいなと思いますけどもまあ、こちら2019年に前回開催されておりますがこちらでございますまあ、まずねアニメ鬼滅の刃のまあ、鬼仏寺無惨役になんとこちらね声優さんが<笑>新キャストとして解禁されているんですよ うん。ていうかまあ、鬼側サイドの新キャストが、このイベントで解禁されてるんですよね、ということでございます。はい。いや、これ、皆さん、これ聞いたら、あれって思いませんかえ、過去にこのイベントで鬼滅の刃の新情報を発表してるんだったら、しかも、これ新キャストの発表なので、まあ僕としては上限の鬼、うん、次登場する上限の鬼の声優さんの発表なんかが、まあ可能性が高いのではということで、皆さん、そしてですね、10月1日なんですよ、今日。 おーい、もうすぐじゃねえかということでございます。はい、これはかなりね、嬉しいね、ちょっとイベントだなあということなんですけども、まあ、10月の15日ね、えー、クライマックスランなんかをね、ちょっとこう、解禁の目処として、えー、ちょっと皆さん期待をね、高めていってほしいかなと思います。で、まあ他にも、一応ですね、このイベント、どういうイベントなのということで見ていきたいなと思いますけども、すごいですよね。かなりの、まあアニメがね、えー、密集したイベントとなっております。本当に、えー、徳島県を、本当に絡めた 全体的なイベントなので本当にでかいイベントとなっておりますねまあ、他にも鬼滅の刃で言うとかまど炭治郎富岡義勇によるねなんかガイドアナウンスなんかもあったりとかあとですねこんな感じで入場券なんかももらえちゃったりだとかあとこんな感じでね、うん、1日駅長に就任とかね、うん、キャストさんがもうすっごいですよね<笑>すっごいもう本当に徳島県全体を絡めたイベントですよね、うん、でまあこちらのイベントに行った方のツイートなんかをご覧いただくとね まあ、こんな感じで、街遊び行ってきたとかね、堀越先生かなうん、サイン会とか、ま、いろいろね、あるんですけども、本当に、めちゃくちゃ、鬼滅の矢場祭りで最高だったとね、言っております。個人的に、ま、しもさんかなえー、久々に生で見れて満足ということで、こんな感じで、行った方は、本当に大満足しているイベントなんですよ。うーん、すごいね。うん、広垢なんかもあるみたいですね。うん。で、ま、こんな感じで、他にも行った方はね、なんか、スタンプラリーなんかもあって、やっぱすごいなと思いますよね。 いろんな街でスタンプをゲットできるみたいな感じで、本当に街を絡めたイベントとなっておりますよね。で、まぁ、あ、こんな感じで献血のポスターというか、まあ献血なんかもね<笑>、やっておりましてということで、もう本当にアニメを盛り上げようとね、いったイベントなんですよ。他にもこんな感じで、もういろんなところで声優さんのトークショーだったりとか、まあ映画のね、うん、なんか裏舞台の話とか、本当にたくさんあるんですよ。調べてみたら本当にたくさんね、あって、鬼滅の刃だけじゃなくて、本当にアニメを絡めた、もう徳島県での本当に大きなイベントということで、 まあ、これは解禁の可能性、本当に高いなということでございます。過去にやっぱ解禁例があるものは本当に高いなということでございます。しかも新キャストの発表なんてめちゃめちゃでかいですからね。うーん、ということでまあこちらですね、え、今年鬼滅の刃がかなり、え、押されているイベントとなっておりますので、え、10月早速もう解禁があるのではないかということでございます。本当に楽しみですね。え、ちょっと徳島県行きたい気分でございます。へへへ。 はい、ということで、続いて、11月編やっていきたいなと思います。11月といえば、まあ、以前にも紹介はしているんですが、まあ、こちらでございますね。まあ、アニメイトガールズフェス2022ということで、まあ、こちらがですね、11月の5日、そして6日に開催となっておりますよ、ということでございます。で、こちらなんですけども、これもまたかなり大きなイベントなんですよね。で、まあ、これは池袋でね、やるイベントなんですが、まあ、かなり大型イベントということで、まあ、皆さん、 見てくださいこれやばいっすよね<笑> もう、コミケぐらい、人来てますからね。これ、池袋なんか、みたいな感じですからね。こんなに人いたらもう、やばいですよ、みたいな感じですね。普段はこんないないよっていう。まあ、だ か, らかなりでかいイベントとなっているようなんですよ。で、こちらに企業ブースの方にアニプレックスのね、まあ、提供さんがあるので、まあそこで鬼滅内はも参戦するんですが、これね、ちょっとね、いいなと思ったのが、アニプレックスが最もこの協賛の中で、うん、一番金を出してるから一番上にありますよ、ということで、まあ アニプレックスが結構こう、なんつうの力を握ってる、まあ、またイベントなんですよ。で、まあ、アニメイトのイベントなんですが、まあ、こちらの企業ブースの方に、そう、え、アニプレックスの企業ブースもありまして、まあ、アニプレックスガールズパーティーということで、まあ、これ同じものなんですが、まあ、ラインナップとしてはこの3つですね。鬼滅の刃、うるせえ奴ら、フェイト、グランドオーダーということで、まあ、この3作品しか出てこないっていうのもそうですし、鬼滅の刃はね、この中で言うとやっぱ代表的な作品になるかな。 やつらとかまだ放送してないしフェイトグランドオーダーはゲームの作品だしまあ鬼滅の刃が一番ちょっとまあ押されてるって言ったらあれですけどもアニメの中ではかなりね、えー、でかいタイトルなんじゃないかなということでまあこちらもちょっと解禁ありそうかなということなんですよはいまあ可能性は先ほど高くはないんですけどもまああるかなとは思うんですよでまあ一応ステージなんかもございまして、えー、こちらは無料配信リアル観戦がねできますよということでねまあまだ鬼滅の刃のステージ 1。プログラムの追加は発表はされていないんですが、こちら11月のあのイベントなのでまだまだ分かりませんよ。ということで、まあ、ステージ情報は今後更新していくよ。みたいな感じなんでまあ、直前どうなるかわからないよ。ということで、まあ、ステージプログラムがあればかなりね解禁は確定になってくるんじゃないかなと思っております。はい、ということでね。まあ、これも可能性は非常に高いんじゃないかなとも思ってますし。しまあ、ここで可能性なくても次の12月がすごい高いので、まあ、そこを見ていきたいなと思います。はい、続いてですね。12 2月編ということで、まあ、これに関してはもうね確定ですねもう確定と言っていいでしょう 100% ですね、えー、こちらでございます、えー、ジャンプフェスタ2023ということで、まあ、これはもうね 100% ですねもう本当に 100% 解禁確定だと思ってますねはい、えー、ということで、まあ、2022年の12月17日そして18日に開催だよということなんですけどもこちらですね幕張メッセ配信でもありますよということでかなりでかいイベントとなっております ます。しかも入場無料招待制ということでまあ、かなりねすごいよね有料じゃないんかって感じですよねでまあジャンプといえばもう本当にいろんな作品ありますから僕本当に大好きな作品多いので鬼滅の刃だけじゃなくてもう本当に楽しめるというかもう全部が本当楽しめるねイベントとなってるんじゃないかなと思ってるんですよこれは本当に熱いですはいでまあね もうめちゃめちゃ暑いよということなんですけどもこちらでございますねえジャンプスーパーステージジャンプスーパーステージ EX というのがね、まあ、あるんですけどもこちらね全ステージ配信もあるぞということで豪華ゲストが登場となっておりますで先日ですねこちらの参加作品決定いたしましてこちらでございますえジャンプスーパーステージタイトル決定週刊少年ジャンプからはなんと One Piece 僕のヒーローアカデミアブラッククローバー呪術回戦 鬼滅の刃ドクターーストンンとなっておりますでます、あ、で週刊少年ジャプからはえ、これ、ボルトかなえ、ナルトですね。はい、となっております。そして、ジャンプ S 級からは、新テニスの王子様。え、ジャンプスーパーステージ EX からは、ブリーチ、クロコのバスケ、配給となっております。EX っていうのはね、配信のみのステージなので、まあ、普通のステージの方がかなり大きいよ、という風になっております。で、まあ、こちらですね、鬼滅の矢場の、そうなんですよ、参戦がありますよ、ということ このビッグタイトルの中に並んできちゃったらもう解禁確定だよねとなっておりますね週刊少年ジャンプの作品の中にもここにない作品っていうのはもちろんございますまあここに来るということはどういうことなのか分かりますよね新情報があるからこそここに来るんだよねということなんですよはいいや全然来てない作品とかありますからねはい普通に怪獣8号とかアニメ決まってるけどなんで来ないのっていう感じだしやっぱ新情報まだなのかっていうねことなんですよ怪獣8号とかは だからま、ここに来てるっていうことは、もう本当に解禁がね、えー、されるからっていうことなんですよね。で、まあ、あのー、特にこの注目したい点がですね、これ、週刊少年ジャンプ、鬼滅の刃じゃないですか。はい。で、ジャンプはですね、現在、最強ジャンプという方にですね、まあ、鬼滅学園がね、まあ、連載されているので、まあ、そっちの解禁かと思いきや、違うんですよ、ということで、鬼滅の刃の方なんですよ、ということで、もうこれは確定なんですよね、マジで。うーん。 これがね、最強ジャンプから、鬼滅の刃だったら、あーもうこれ鬼滅学園だわ。あー、刀鍛冶の里編じゃない方だわ、ってなるんですが、ま、あこれはね、うん、もう鬼滅の刃ということなんで、刀鍛冶の里編以外にはありえないよ、ということなんですよね。はい、ということでございます。ま、あこの散々たるビッグタイトルに囲まれているっていうことはね、ま、あそういうことなんだよね、っていうことでございますんで、ま、あこれはもう解禁の可能性に関しては 100%、まあ、あ 99.9% かな、もう本当に何もなければ、解禁があるよ、という というううううここととととででですすねねははいいいいいもう確定と言っっちゃっててししししょょ、まあ、12月は本当に楽しみに楽みおきましょうということなんですよ、ね、いやー、これちょっとみんなで配信で見るのが本当に楽しみだなもう本当にワクワクしてますね。で、10月もね、まあ待ち遊びもあるし、11月もあるしということで、まあ12月までなんとかこう食い繋なぎながら12月は確定というところでね、うん、楽しみでございます。さあ、そしてですね、ジャンプフェスタなんですが、まあ、他にも楽しめる企画が一応ございますよということで、ちょっとね、え軽く触れて いきたいなと思います。他にはですね、こんな感じですね。え、ジャンプ原画ワールドとか。 え、ジャンプ、スタジオ、ネオ。これなんだろうね。まあ、いろんなステージも他にもあるのかということなんですけどもね。まあ、他にはジャンプ、アミューズメント等ということでね。まあ、これもすごいね。うん、これ現地で楽しむ系だね。で、他にもジャンプ、フェスタ、公式ショップとか、ま、あこれも現地だね。メーカーブースとか。まあ、全部現地だね。<笑>まあま、その他コンテンツ。ま、いろいろだから、マジで楽しめる、本当にコンテンツなんですよ。中学生以下限定お土産とかね。もう本当に来場者にはマジで暑いなーっていうと ところなんですよねこれに関してはまあでも配信の方もかなり盛り上がるしバーチャルの方でもかなり楽しめるまあ、イベントなのかなということなのでまあこれは本当みんなで楽しんでいきたいなということでございますでまあ最後にこちらご覧くださいジャンプスーパーステージなんですけども超人気タイトルの大集合 大興奮間違いなしのスーパーステージ。大人気声優さんなどが登場してステージを盛り上げるぞ。全ステージ配信もあるので、当日会場に来られない人も必見。そしてスーパーステージ EX は配信限定のスイッチだということで、はい。まあ、これ大興奮間違いなしって言ってるんで、これも大解禁間違いなしですね。はい。確定ということですね。<笑> はい、ということでね、まあ、12月はマジで暑いなぁということなんですけどもね、皆さんはどう思いますでしょうかいや、今日の動画マジで紙じゃねふふふ。<笑> <笑> 10月、11月、12月、毎月イベントあるし、うん、10月のね、街遊びですからね、うわ、でかいわ、マジで。本当にでかいわ、ということでございますね。いやー、皆さんのちょっと期待コメントというか、本当になんかね、コメント書いてくれると嬉しいです。はい、というところでございます。まあ、今回の動画良かったと い, という方はね、高評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。え、今後も鬼滅の山の最新情報を随時アップしていこうかなと思って おりますはい、ということで、まぁ、あ、今回ね、引用した公式サイトはね、概要欄の方に載っけておくので、まぁ、いろいろね、えー、各々ちょっと情報というか、まあ、イベント情報をちょっと細かく見たいよという方はね、えー、ぜひご覧くださいということでございます。まあ、ジャンフェスとかはね、ほんとイベントの応募とかあるみたいなんで、ちょっとまぁ、現地に行きたいよという方はね、調べてみるといいと思います。では、えー、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。街遊びマジで楽しみだなというところで、うっ